それで今日の授業なんですけれどもまず最初に前回最後の授業でですね最後の方に説明した定理についてもう少し丁寧に説明しておきます具体的にはその全ての行列が簡約階段行列で変換可能という定理そしてその簡約階段行列が あの一時的に定まるという定理をやったんですがちょっと時間の関係であまり記述がですねはしょってしまいますのでもう少し丁寧にあの定理を書いておきたいと思いますえと一応ですね確認なんですがあのこれ今これから版書する定理の記述はですね大雑把なあな文章は あの前回の授業で皆さんノートーに書いていると思いますのでまあ適宜その場所に補って書いてくださいでまずえと定理 2.1 の, そのまあ全ての行列が行変形によって簡約階段行列に変換可能であるというのをもう少しきちんと書いておきますえっと A を まあ、M 行, M, 行 M 列の行列としまして、これまあ2二の行列にしますけれども、でこれに対して、そのまあ、ある行列ですね、えー、M 行 M 列の行列 B、そして、M、この B は、 正則行列です。で、えっ、ー、とすべての M N 行列 A に対して、えっ、ー、と M 時の正則行列 B というのが存在して、でどういうことが成り立つかというと、この B を A の左側からかけますと、この B A が 簡約階段行列になります。ということで、とまあ、2位の MN 行列 A に対して、まあ、ある行列を、生息行列ですね、生息行列をかけて、で階段簡約階段行列にすることができますというのが、あのまあ、一応定理 2.1 の内容ですので、 確認してておいてくださいであの実際にはこの B というのがそ の, その正体はどういう行列になるかといいますと、あのー、これはうんと、まあ、前回の授業で主に扱いましたけれども前回の授業で扱ったこの行基本変形ですねその行基本変形をう 表すその基本行列の席の で, でこの B というのはあの表すことができます。というのが定理 2.1 です。のもう少しあのちゃんと数式を使った記述です。それからえっと同じく定理 2.2 ですね。定理 2.2 は前回はその簡約階段行列というのは1位に定まるということを。 あの書きましたがこれももう少しあの式を使ってちゃんと書いておきますえっとえっと A を MN 行列としまして これに対して P1、P2 という行列が存在したとしましょう P1、P2 は M 字の生息行列としますで 存在してで、この p 1をその A の左側からかけた行列と、それから p 2を A の左側からかけた行列が、ま、ともに簡約。 階段行列になるならばえっと t1a イコール t2a が成り立つ と, ということでえっ、ー、ともう一回繰り返しますとその 2mmn 行列 A に対して、ある M 字の政策行列 P1 と P2 というのが存在して、でもしその P1A とそれから P2A が共に簡約階段行列になるとするならば P1A と P2A は等しいすなわち、の A のを簡約階段行列に直していくと、その形というのは常に一通りに定まるというのがこの定理 2.2 の内容です。 えー、とただし、ここで気をつけていただきたいのは、その最終的に簡約階段行列になった形は、こう常にあの一通りに定まるんですけれども、その、例えば A を階段簡約階段行列にする過程ですね。だから、ど、どこ、どの行をどう消去して、どの行をどう消去してっていう順番は、必ずしも一通りに定まるとは限らない。だから、同じ簡約階段行列を直すにも、あのその変換の仕方はいろいろな、あの、異なる種類の変換の仕方が、まあ、存在しているということに注意してください。 ここまで一応前回の授業の補足なんですけれども何か質問などありますでしょうかそしたら一応ちょっとまだノートを写している人がいるようですので少し待ってから今日のセクションに進みたいと思いますちょっと黒板を先に上げちゃいますね えー、とそれで今日はその前回の終わった箇所の続きですね教科書で言いますと41ページのセクション 2.2 逆行列の計算というところから入りまして今日は主にその逆行列の計算とそれからその次の セクション 2.3 の連立一次方程式の途中まで進みますのでだまあ今日は主にその逆行列とそれから連立一次方程式を扱いますじゃあ大体の表を移し終えたようですので逆行列の計算に行きましょう で、逆行列を計算ということなんですけれども、あのこれから考える話はその、ある生息行列が与えられたときですね。生息ですから当然、それは正方行列なんですけれども、生息行列が与えられたときに、まあ、その逆行列を、まあ、言ってみればお手軽に計算する方法を見ていきます。で、その際に、その行列 とそれから行列をその組み合わせて並べて新しい行列を作るという操作をしてが必要になりますので一応その定義をあの書いておきますあの教科書でもあの教科書41ページの上から45行の間に書いていますけれども一応これを定義として書いておきます えー、と行列をブロックとして並べた行列の定義なんですけれども、まず、A をえーと M 行 N 列の行列としまして、それから B を M 行 L 列の行列とします。 で、ここで注意していただきたいのは、その A と B の行数は等しいですね。どちらも M 行です。で、列の個数は、ま、異な、必ずしも等しくなくても構わないということです。で、これのときに、この A と B をそれぞれ、まあ、A は、 えー、と左側それから B は右側のブロックに持つ行列を作りますでこの A と B をですねそれぞれ並べた行列を えー、とこのように A 縦棒 B でと書いてそれをまあ括弧でくくった形で表します。一応その教科書のですね最初の41ページの上から5行ぐらいのところに書いてあるえーと行列の定義はこういったものです。 で、えー、と一応ですね、そのこ の, あの A と B を並べた行列の、まあ、行数と列数を数えてみますと、えー、と行数は、これ横に並べてますから変化ないですね、行数は M 行それから、一方で列数は、この A の列数と B の列数の和になりますので、 えー、N プラス L 列の行列となりますので、確認しておいてください。えっ、ー、とまあ、ここまで質問ありますかここまでは大丈夫ですかね。はい。で、 じゃあ次にですねそのこのセクションで扱っている話というのが生息行列が与えられたときの 学行列の作り方ですでえと具体的にどうすればいいかというと具体的にはその A ですね N 次生息行列 A が与えられたとしましょうで えー、とその時にえとどうするかといいますとまず A と N 次単位行列を並べた行列を作りなさいって言うんですねまずこういうのを作るとでこういうのを作ったらこの行列の行変形を行って 行, 列に行変形を施してでどういう行列にしてしまうかというともともとこの A が入っていたブロックが N 字の単位行列になるように行変形をしなさいというのがあのここでやる操作なんですね。 でこういう行変形、まあ、こういう行変形どうやるかっていうと、ちょっとこの後であの例題で見せますけれどもで、こういう行変形を行うと、その求めた B ですね。B というのは、えー、とこの、 行行列を行変形していっもともと N 字単位行列が入っていたところがこの行変形で変形して得られたあのブロックの部分なんですけれども実はこうやるとその求めた B がえーと A の逆行列になると。というのがあのまあこのセクションで扱っている逆行列 の, あの作り方です。 ということで、じゃあ、あの、もう少し具体的にですね、ここの A と EN を並べた行列から、そのどういう行変形をやって、まあ、こういう EN と B を並べた行列があの得られるかということについて、とまあ、教科書はと41ページにあの例題 2.3 というのがありますけれども、あの結構、 あの番章して皆さんも映すのは結構しんどいと思うので、あの今日もあのパソコンでちょっとあのデモンストレーションをしたいと思います。ですので、一応大体映し終えましたでしょうか。もうちょっとですかね。じゃあ、あのすいませんがあの、まだの方はちょっと デ, デモが終わってからまた続き映してください。はい、じゃあ、いいですかね。じゃあ始めましょう。 えー、とそれでは、計算なんですけれども、まず前回の授業と同じように、まず基本行列の定義を、定義というかの関数ですね、この数式システムで使う関数の定義をやっておきます。ので、まず行列の第1営業の C 倍ですね。 えっと、2つ目に、その、第 i 行と第 j 行の入れ替えですね。で最後3つ目に、行列の第 i 行に、第 j 行のバイを加えるという関数を定義しておきます。で、これで、以後の計算を進めましょう。えっと、後ろの人見えますかこのぐらいの大きさで。いいですかはい。で、えっと、一応教科書 の, あの41ページの例題 2.3 を取り上げました。 A というのはまあこういう1 2 1 2 4 1 1一2という行列でまあこの逆行列を求めましょうという話です。ですのでまず最初にこのえとマスマチカにえとまずこの行列 A を代入しておきます。それでまあ A はこんな形でこう入るわけですね。で次にえとここ の, あのセクションの計算手順ではそのまず行列 A とそれから えー、と30の単位行列を並べた行列を定義しなさいということですので、これをあの AA という名前で定義しておきましょう。で、ちょっと今回はそのマセマティカの詳しい構文については述べませんけれども、興味のある方は後であの各自で見てみてください。で、このようにして定義しますと、こんな風に、その、まあ、左側のブロックが行列 A で、それから右側のブロックが あの3次 の, 正方あ3次の、えー、単位行列という行列が定義されました。で、えー、とこれからやることはその、この左側のブロックの A をですね、その行基本変形を積み重ねることによってその、単位行列に直しましょうという話なんですね。でもう少し具体的にはどういう手順からやるかというと、まず、この第1列に着目します。第1列に着目しますと、 えっ、ー、と、これ行変形を行って、その単位行列になったとしたら、その1一成分だけが1で残って、あと21成分と31成分は0にすればいいわけですよね。そうすると、えっ、ー、と、この第1行の何倍かを、この第2行と第3行に加えるということで、この21成分と31成分がちょうど0になるような、そういうあの行変形を行います。で、えっ、ー、と、まず最初に、 その第2行のこの2という要素を0にしたいと。えー、そういうときにはその、まあ、基本的にはその第1行の何倍かを第2行に加えるんですけれども、まあ、こういうやつどうすればいいかっていうと、まあ、ここでその第1行のマイナス2倍をまあ第2行に加えれば、この21成分0になるわけですよね。でそ そ, そこで、まずその 第, 行第2行にその第1行のマイナス2倍を加える基本行列をまあ Q1 として定義しましょう。 Q1 はあの行列の形ではこういう形になります。一応このもともとの最初の行列の形ちょっと覚えておいてください。で、今度はこの Q1 を先ほどの行列の AA の左側からかけてみます。でこれを A1 と置きます。そうすると、ここで見てわかるように、この第2行、2一成分がちゃんと0になりました。 で次に同じようにして今度、あの第3行にですね、でこの31成分を消したいので、えー、とこれ出したら第3行には第1行の、えー、とマイナス1倍を加えればよいということになります。でそのための基本行列を Q2 と置きましょうで。Q2 はこういう形をしています。で、この Q2 を A1 の左から か, らかけてみましょう。でそうしますと、 これ A2 ときましたけれども、A、こういう形になりまして、であのちゃんと31成分も0になって、これでまず第1列の消去はあの完了したということになります。次にとやることは、この行列の第2列に着目しまして、この第2列が上から010という形になれば良 い, いわけですよね。でそうすると ここでちょっと困ったことがあって、それは、あの、本来この消去に使う、この、22成分ですね。22成分が0以外の数であってほしいんですけれども、残念ながらこれ22成分が0になっています。ですので、別の行と先に交換しておく必要があります。で、ここで、えっと、皆さん、第何行とこの第2行を交換すると思いますかああ、もう答え書いてますけれども、 えー、と答えから言うと第3行なんですね。じゃあなんで第1行じゃないのかって思う人いますかね。えっ、ー、となんで第1行と交換しないんでしょう。えー、それは、えっと今これ見てもらってわかるように、もし第2行と第1行を交換すると、今度、あの、11成分だった1がこれ21成分にきますよね。そうすると、あの、本来こ、こ、この、 左側のブロックを単位行列にしたかったのに、その形が崩れてしまいますから、そうすると、第1行と第2行を交換するのは適当で、適切ではないということがわかります。逆に、第2行と第3行であれば、仮にここを交換したとしても、22成分はゼロのまま保たれますから、だから、第1列の形には影響しないと。いうことで、ここではその第2行と第3行を交換することにします。その交換を行うための基本行列を、 えー、と, Q3 とおきましょうこういう形をしています。で、この Q3 を A2 の左からかけまして、計算結果を A3 としましょう。この通り、あり、今度は第2行に、22成分が非0になりました。ので、まずここの非0の22成分を1にしておきたいので、この第2行をマイナス1倍します。 第2行をマイナス1倍する基本行列を Q4 と置いて、それはこういう形の行列なんですけれども、ちょうどそうですね、単位行列みたいなんですけど、第22成分だけマイナス1になっている行列ですね。これを家さんの左側からかけます。そうしますと、無事、22成分があのプラスの1になりました。今度は、これを使って、その第22成分 あ1、2成分と、あと、あ、じゃえ一、ー、二成分と3、2成分がどちらもゼロになるように、そのまあ、行変形を行行基本変形を行うんですけれども、えっ、ー、と、3、1成分はロもうすでにゼロですので、何もする必要がないと。であとは、この1、2成分をゼロにすればよいと。いうことで、どうやってゼロにするかというと、これ、第2行のマイナス2倍を、第1行に加えることによって、 この 1, 成分を消すことができますそこで、その第1行に第2行のマイナス2倍を加える基本行列を9の5と置きましょう。で、この9の5ですね、この行列を、この上の行列の左側からかけます。で、かけますと、こんな形で、見事にこの1、2成分も0になったということで、 えー、とこの第1列と第2列の行消去が完了したことになります。あとはこの第3列をうまく行消去すれば、あのこの左側のブロックが単位行列になると。そうですね。でそこで、えー、と今度はその第3行を何倍化して、第2行と第1行に加えることによって、あのその第3行、あ第三列をですね、001というふうにするんですけれども、まずその前に、 三 酸, 酸成分を1にしておかなければなりませんのでまず第三行をマイナス1倍しておきますでその基本行列を9の6と置きますこの9の6をこの上の行列の左側からかけます、えー、とかけますとこういった形になりまして、えー、とまずこの三 酸, 酸成分を1にできました で、今度はこれを使って、その、えっ、ー、と、13成分と23成分を0にしますけれども、えっ、ー、と、まず23成分を0にしたいと思いますので、この第2行に、えっ、ー、と、第3行の1倍を加えることにします。で、その基本行列を9の7と置きます。で、この9の7を、この行列の左側からかけます。 でそうしますと、こういう形になって、えー、とちゃんと二酸成分もゼロになりますよね。で、最後はこの一酸成分をゼロにしたいと思いますので、そのために、この第1行にですね、第3行のマイナス3倍を加えることにします。で、この基本行列を9の8と置きます。で、こういう行列ができましたので、この行列を、この上の行列の左側からかけます。 で、かけましたら、ちょうどこういう形になりました。で、これで、あのー、左側のブロックがちょうどあの3次の単位行列に等しくなりましたので、えっ、ー、と、一連の行変形はおしまいです。そして、注意し、注目していただきたいのは、この時、この右半分に現れる行列ですね。右半分のブロックに現れる行列が、実は、この A の逆行列になっているということです。で実際にこれを確かめましょう。 でこの、えー、と行列の右半分のブロックを改めて B と置きます、えー。確かにこの B という行列はこの右半分のブロックになってるますね。ち ょ, ちょっとよく見てください。であとはあのー、この B をですね、まあ、A に、えー、と右からかけたものが単位行列になりますし、あとひ、まあ、念のため左側からもかけてみて、 これも単位行列になるということで、あのまあ、ここでですね、作った、えー、と右側のブロックがちょうど A の逆行列になるということが確かめられました。えー、といった感じで、えーとまあ、逆行列が計算できますというのが、まあ、このセクション 2.2 の話でした。でまあ、詳しくは多分の、まあ、演習の授業でもあの問題が出ると思いますけれども、またあの皆さん各自ですね、えーと まあ、今日、今の内容を復習しながら各自問題を取り組んでいただきたいと思います。何かここまで質問ありませんかはい。じゃあ、えっ、ー、と、デモの方は無事終了ということで、また板書に戻りましょう。えっ、ー、と、それで、その逆行列の計算を終える前に、あの一応、の今の計算 をですね一通り命題として書いておきますえっと N 次正方行列 A が 正則行列のときですね、正則行列のとき、この A と N 字単位行列を並べた行列ですね、これに行変形を施して、 で、施した結果が、まあ、えっと、もともと A のあったブロックがその単位行列に変わったと。で、もともと単位行列があったところに、この B が現れたと。まあ、なんか、なんでもいいんですけど、まあ、なんかある行列が現れたと。現れたら、これを B と置きましょう。になるならば、なるときですね、なるとき。あ、ときが2回続くななるならばにしましょう。なるならば、 この時その B というのは実は A の逆行列になってますというのがまあえと今回ここで扱ったまあ性質というか命題です。 えー、と皆さんの中には、そのまあ、これがなぜこうなる、成り立つのかっていうので、えーとまあ、もしかすると、んと不思議に思う人もいるかもしれませんけれども、あの一応、えーと、直接ここでは説明しませんが、あの僕の講義ノートの方には、あの一応、証明もつけておきましたので、あの気になった方は、あの後でアップロードされたら、ちょっとあの参照してみてください。 までですかそれでは逆行列の計算はこのぐらいで次に教科書42ページの下の方にあります セクション 2.3 の連立一致方程式に進みたいと思います。で えー、とここでは、教科書の 2.1 式ですね、42ページの一番下にある 2.1 式にあるようなあの連立一時方程式を考えたいと思いますま。考えるというのはちょっと抽象的ですけれども、ちょっとそれは詳しくはこれからあの説明していきましょう。一応、版書の都合上、この方程式あの書きますが、 あの教科書にもありますんで、面倒な人は無理して打つ必要はありません。一応確認だけしておきます と,、えー、と、方程式の個数が m 個ですね、それから変数の個数が n 個です。 点点点点と続いて最後は N 本目の方程式が M 本ですね、M 本目の方程式がまあこういう形をしていると。これが 2.1 式。 えっ、ー、と、それで、多分、この次に教科書に書かれている話はあの、もしかすると皆さん、これまでにもやったことがあるかもしれませんけれども、えー、この連立一致方程式を、その行列と、それから列ベクトルの積の形で、あの行列に関する、行列やベクトルに関する方程式の形で表すことができます。ので、えっ、ー、と、ま あ, あの、一応教科書にも載っているので、 皆さんは無理して写す必要はないと思うんですが一応黒板ではその記号を 使, う使い続ける必要があるので一応板書もしておきます。 まあ、唐突にこの方程式はって書きましたけれども一応その式を間に挟んでこう文章として表す都合上ですねこの方程式はあのこれこれと置くとこれこれと表すことができるというふうに書きますので一応こういう書き方をしております、えー、とまずこの行列 A ですね行列 A はとこの方程式の係数ですね A の ij というのを順番に上から 上かかつ左から並べたものですね A の11から A の 1n 以下同様にして A の m1 から A の mn まで並べたものと。それから、もう一つの書き方として、ベクトル A の J というのをこの行列 A の第 J 列の列ベクトルとします。 ですので、要素として、成分としては A の 1J から A の MJ までですね。で、J はどの範囲を取るかというと、1から N の範囲を取ります。それから、 ベクトル X ね。ベクトル X は、この方程式の変数、X1 から Xn を縦に並べた列ベクトルと。それから最後に、ベクトル B は、この方程式の右辺の値ですね。右辺の値、B1 から B の m を、 やっぱり縦に並べた列ベクトルとしましょう。と、ま、置、あ、くとと。まあ、こんなふうに行列はベクトルを決めるわけですね。 行きますと、えー、と方程式をですね、そのまあ、この形はよくご存知かと思うんですが、一、えー、つは、まあ、AX イコール B という形、これはあの教科書では 2.2 式でとして載っています。 でまたは、うんと、もう少しの各方程式の変数を表に出して、x1a1 プラス x2a2 プラス、点点点プラス xnan イコール b で、これは、あの、式の番号が 2.3 となっています。で、えっ、ー、と、表すことができるということをまず注意しておきましょう。で、この2つの表し方についてちょっとコメントしますと、あの上の ax イコール b の方は、あの、まあ、行列かけるベクトルという形に、 なっている一方で、えー、とその下の 2.3 式の表し方というのは、えー、とこれ a1 とか a2 というのは全部列ベクトルですのであのベク、列ベクトルの、ベクトルの線形結合の形になっているということに注意してください。で、えー、とこの方程式の話の後の方でですね、そのベクトル、与えられた何個か の, あの数ベクトルが、 線形独立なるかとか線形従属なるかとかっていうことを議論するんですがそういった際にこういった形の連立一時方程式が登場すると思いますので一応こういう形にも注意しておいてくださいえとそこでえと一つ言葉の定義があります えー、と実はここですね 2.2 式で表あの出てきましたその行列 A にはその名前がついていますのでそれをちょっと今から定義しましょう。 その名前は、係数行列とか、あと拡大係数行列と呼ばれるものでして、で、実は、この教科書のこの43ページの中ではですね、連立一時方程式に対応する行列という呼び方で定義をしておりますけれども、他のいろいろな教科書を見ますと、係数行列とか拡大係数行列という呼び方は結構一般的に行われているようですので、一応、この授業でもそれに合わせて、 この言葉の定義を行います。でまず最初に、式 2.2 ですか。式、えー、2.2 っていうのは、えーと、AX イコール B ですね。えー、これのに現れる行列 A をですね、この A をですね、えーと もともとの連立一時方程式、これ式番号 2.1 ですけれども、これの係数行列といいます。 係数行列の方はこの行列 A のことを係数行列と言います。えっといいですか。で次に拡大係数行列という言葉なんですけれども。 式 2.2 というのは、この方程式ですね。この方程式の行列 A とですね、それから右辺の列ベクトル、これは B なんですけれども、この B を並べた行列、 これを A を左側行列 A を左側それから列ベクトル B を右側に並べた行列ですねでこの記号は A の「ニょロというような字でまあ読んだ 知っている人もいるかもしれないが、チルダですね。A のチルダと言います。英語で言うと、チルダですかね。えっ、ー、と、一応数学の授業では、英チルダと言った方がいいと思います。まあ、普段使う分には、A のニョルでも、僕は構いませんけれども。<笑>で、こういう行列、A のチルダですね。えっ、ー、と、これをですね、あの、 この行列 A t i l d をその連立一時方程式先ほど定義した最初に与えた連立一時方程式の拡大係数行列と言います。 ということで、まああの、どこが拡大になっているかっていうのは、まあ、皆さん見てすぐお分かりになると思いますが、もともとのその係数行列 A の右側に、この右辺の列ベクトル B を加えたっていうことですね。そこが拡大になっているという点に注意してください。ですので、そのこれからその連立一次方程式を考える際には、その係数行列、あるときには係数行列を扱ったり、 またあるときには拡大係数行列を扱ったりします。ので、それぞれその、係数行列とか拡大係数行列という言葉を言われたときに、まあ、すぐにこの定義ですね、この定義のものが頭に浮かぶようにしておいてください。ここまでいいですか さてと、じゃあ、このセクションで何をやるかっていうことなんですけれども、うんと、実は何回か前、前回か前々回か前にですね、この前回ですか、この第2章 の, あの初めにですね、そのこの章では、その原理式方程式のことについて、その行列を通して調べますという話をしました。 で今、これからまさにそれをやろうとしているんですけれども、とりあえずここでやろうとしていることは次のことです。えっ、ー、と、連立一時方程式、えー、2.1 式の まず解の個数ですね。解の個数は、どのようにして知ることが可能かと。ちょっと回りくどい言い方ですけれども。 あの連立時方程式が与えられたときにその解の個数っていうのはどうやったら調べられるかっていうのがまず一つですねでまた解をどのようにして求められるかとえっ、ー、とこの 問いに対する答えをこう探っていきたいと思いますで。ちなみにその解の個数なんですけれども、とまあ、前回の授業でもちょっと触れたと思うんですが、連立一時方程式のこう与え方によって、この解の個数というのはいろいろ変化します。えー、とだいろいろ変化するといっても、その変化の仕方には3つのパターンがありまして、まあ、1つは解がない。 状態もの方程式それから、二つ目は解がただ一組存在する方程式。で、三つ目は解が無限個存在するという方程式。で、えっ、ー、と、連日時方程式の与え方によってその解の個数というのはこの三つのいずれかになります。で、 じゃあそれをですねその与えられた認知一致方程式を見てそのどうやってその性質をしこう調べましょうかというのが問題ででまああの皆さんあのお気づきの方もいるかもしれませんがここでその行列の話をいろいろ出してきたというのは実はそのこの問題を調べる上でその行列が非常に有効だということをこれからやりたいと思います。 で、えっ、ー、と、そうですね、最初に、その答えを、答えというか、その、こなんですよ。解法を書いてしまいますけれども、どうやって知ることができるかというと、実は、その、 拡大係数行列先ほど定義しました拡大係数行列の簡約階段行列を求めれば まあ、分かりますよというのがこれからやる話ですで、まあ、ここですでにあの拡大係数行列というあの6文字熟語が出てきた上に簡約階段行列という6文字熟語が出てきてどっちも行列と書いてあって一体何残っちゃって思う人もあのいるかもしれないなと思うんですがあの一応もう少しこう数式で書きます と,、えー、と拡大係数行列っていうのは 先ほどやったように、その行列 A に、あの、連立一時方程式の係数行列 B に、右辺あ、A に右辺の列ベクトル B をこう並べたものですね。で、これを、えっ、ー、と、簡約階段行列というのはど う, どういうものだったかっていうと、この、行変形を行って、この、なるべく、こう、 階段の形にした行列ですね。要素の並びをですね。で、となるべくその対角成分よりも上の方にこう要素が集まっていると。対角成分よ下の方は全部ゼロだよと。で、もう少し特徴があって、その階段のような形をしているこの階段の角のところが要素が1になっていて、しかも、 この階段の角っこの要素が1になっているところっていうのは、それ以外の同じ列の要素は全部ゼロですよと。こういう行列が階約階段行列でした。ということで、えっと、これからやる話っていうのは、その、連実方程式が与えられましたと。与えられたときに、まず何するかっていうと、連立時方程式の、うんと、まあ、 方程式の係数と右辺の辺りから、拡大係数行列を作ります。拡大係数行列を作ったら今度は、これを、その行変形をどんどんどんどん積み重ねていって、関約階段行列に直します。で、関約階段行列に直したところで、その行列を見ることによって、その方程式が、解が0、全くないか、存在しないか、あるいは解がただ一組存在するか、 あるいは解が無限個存在するかということを判定できますと。しかも、その解をどうやって求めるかという解を表す式も出てきますと。そういう話をこれからしたいと思います。えー、したいと思いますが、今日は残り時間あと15分ぐらいですので、その準備で終わる可能性もあります。とりあえず話を進めますが、よろしいですか そこでまず準備のために一つ命題を説明しておきます連立一時方程式 えー、と今回はその ax イコール b の形で表された連立時方程式ですね。2.2 式の両辺に m 字の正則行列まあ 大文字の B で書きましょう。えっ、ー、と B、B、B だとちょっとまずいかな。うーんと、R にしましょうか。ちょっと B がこの列ベクトルと重複していると紛らわしいので R にしましょう。R、を 左からかけた方程式。えっと、これを RA の X イコール R の B。まあ、これ、両辺に R を左側からかければ等しいのは当然ですよね。えっと。 あそうかえっと、教科書ではあの44ページの1行目にあります 2.4 式になっているんですけれども、えっと、2.4 式ではこれ大文字の B という行列をかけていますが、えっと、このこではちょっとあの B が重複すると紛らわしいのであのかける行列の LargeB を R にしています、えー。これの 解をまあ X' としましょう。この X' は元の方程式。方程式、これ 2.2 式ですね。2.2 式の解である解でもあると。 このもう少しきちっと言うとその最初の方程式の解はこちらの、あのー、R をかけた新しい方程式の解だしと逆も成り立つということですね。だから、えー、とこちらの新しい方程式の解はこの最初の方程式の解になっていると。 だから最初の方程式の解になっているものだけが新しい方程式の解になっているという意味ですのでちょっともうは取りましたのでご注意してください。でえっと あの時間の都合でこの命題の証明は、この説明は省略しますが、あのー、証明の内容はあの講義ノートに、の方に書いてありますので、あのーまあ、興味のある方、気になる方は後で参考に参照してください。それで、まあ、この命題でですね、その何が言えているかということの方が一応大事なんですけれども、えー、とこの命題で何が言えているかっていうと、えーと 例えば、最初に与えられた方程式が、まあ、こういう形でしたと。で、えっ、ー、と、ところが、これにですね、その、まあ、生息行列をかけた、こういう方程式の解っていうのは、実は元の方程式の解と一致しますっていうことを言ってるわけですね。ということは、何が言いたいかっていうと、えー、とさっき、その、方程式の解の個数を調べるために、取る方法っていうのは、あの、拡大、 係数行列からですね、その簡約階段行列を求めて、それを調べますって言ってたんですね。ところが、あの例えばこの元々の与えられた行列を簡約階段行列にこう変換する操作っていうのは、実はこの生成行列をこの A の左側からかけてると同じことなんですね。ということは、その与えられた方程式の係数行列を あの簡約階段行列に変換してもその方程式の解は変わらないって言うんですよ。だからその元 の, あの連日時方程式の例えば解の個数が何個だとかそれから解がどうのように求まるとか分からない時にはどうすればいいかという と, と簡約階段行列に変換しなさいって言うんですね。それでも解は元の解のままだからそのままだと。 しかも簡約階段行列に直せば、その方程式がより見やすい形になりますので、そうするとその簡約階段行列を係数行列とした方程式を調べることによって、その元の方程式の解の個数もわかるし、あと解の表現というんですか、x イコール何とかっていう形で表すことができるというのが、これからやる内容のポイントです。でいいですか ちょっとあのもしあの今の話でピンとこない人はですねあの、まあ、また質 問, して質問に来れば説明しますしあとはあのこの今、僕が言ったことはあの収録されて後であとで録画が上がってますのであのそれを聞いて、まあ、それでもわからなかったらまた質問に来てください。 ということで、あの録画を見てもらえれば何回でも再生はできます。はい。<音声>えー、ということで、あ、そっか、すみません。えっと<音声>、ここで書くことは、その、まあ、この命題からですね、その何ができるかというと、 まあ、拡大係数行列 A 値 で, ですねこれをまあ行変形を施して 解断行列にまあ変換することでその解のまあ個数ですがと表現表現というのはこの式ですね式でどう表現されるかをまあ探ると。 というのを、えっ、ー、と、これから見ていきます。 えー、と今日はあの残念ながらその証明に入る時間まではありませんので、その、これからそれをですね、説明する定理だけ、あの、書いておきますけれども、その定理が、教科書の45ページの まあ、あの半分よりちょっと下の方にありますあの定理 2.4 ですね。で、一応書いておきますと、連立維方程式、2.1 式の連立維方程式は、 その拡大係数行列を行変形で 階段行列に変換することで解けると。で、ここで解けると言っているのはもう少し具体的に説明すると。 解の個数と表現が分かるということですね。で、えー、とこの解けるというのはあのもちろんその解がないと判定することも含まれます。ですので、えーと解ける、ここで言っている解けるというのはまず解があるかのあるかないかって、いうのないかというのを判定できて、 あと、解がもし存在する場合に、この連立方程式の場合ですと、解が1個か無限大ある無限語あるかというのが分かると。で、さらにそ、それぞれの解のが、ですね、どういうえと表現というのは、の他の解とか、それから、あと方程式の係数を使って、や、あと右辺の値 bj を使って、のどのように表現されるかというのが分かると。 というのはここで取るだけるという意味です。うん、えー、っとここまで質問ありますか。それでえっと教科書を見てみますとあの定理 2.4 っていうのがこう書かれてあって。 で、その下にいきなり問題 2.4 というのがあの来ています。で、あの証明は一体どこへ行ったんだろうとあの疑問に思う人もいるかもしれませんが、えっ、ー、と、実はその定理 2.4 の記述の一つ上の行を見ると、以上から次を得るというふうに書かれていて、実は定理 2.4 の証明というのは、あの定理 2.4 の本文の上にその内容が書かれています。じゃあ、 あのどこからが証明になっているかと言いますと、これは結構最初に読むのは難しいかもしれませんね。実は数学の教科書には、こういうその定理の証明の書き方もするときも あ, のありますので、皆さん注意してください。普段はまあ定理があって、その下に証明を書くんですけれども、何らかの一連のストーリーがあってですね、それでこうある 目的とするものを作った後で最後にそれを結論として定理の形でまとめる場合もあります。で、えー、とここの定理 2.4 はまさにそのような形になっておりますので、あのーまあ、ちょっと詳しい証明はまた次回の授業で扱いますが、あの予習の際にはそういうところにも注意して教科書を読んできてください。はいでまあ本 一応予定としては、この照明まで入りたかったんですが、残念ながら今日は時間がなくて。ここまで行きませんでしたので、まあ、この続きはまた次回ということにしたいと思いますが、ここまで何か質問ありますか。はい、じゃ、えっと、今日はこれで終わりにしたいと思います。またやりましょう。じゃ、あの、次の練習の時間は皆さん頑張ってください。以上です。お疲れ様ました。